初めて武さんにお会いしたのはちょうど2ヶ月ほど前の4月3日でした。お会いする以前から武さんの話は友達から聞いていて存在は知っていましたが当時は何の問題もなく過ごしていた私はそんな人がいるんだいつか会ってみたいけど元気な私には会うタイミングなんてないだろうなと思っていました。でも昨年末のある日セラピストとして働いていた私は 突然体が後ろに強烈に引っ張られるというよくわからない症状に襲われるようになりました自分の意思とは関係なく首や背中が反り返って勝手に上を向いてしまうため前に進む一歩が重く後ろに支えがないと立つことも歩くこともできないような状態でした病院を何軒も回った結果ジストニアとの診断を受けました病院での治療法は 効果はわからないけれど、可能性のある薬を試すか、ボトックス注射を打つかの選択肢しかないとのことで、私は注射を打ちました。でも、症状は何も改善されませんでした。医師から、ジストニアは難病で、いつか突然治るかもしれないし、このまま症状が進むかもしれない、どうなるかは人それぞれなのでわからない、という説明を受けました。それでも治ると信じて、 針ななどのいいいろろ治療法を試していましてまた何をやってもだめでもうこのままずっと一人で歩いたり仕事したりできずに過ごすんだろうかと不安になり始めていた頃友達から武さんにお会いする機会をいただきました初めてセッションを受けた時会場にいるだけで自分の体がいつもより楽になっているような感覚がありましたそして実際にセッションしていただくと 壁にもたれていないと立っていられなかったからだが数ヶ月ぶりに壁なしで普通に立ったり歩いたりすることができるようになりました自分の体が軽くてまっすぐ立てている久しぶりの感覚には驚きと感動ですごいしか言葉が出ませんでした住まいが遠方のためそれからは症状が出るたびにスカイプでつながらせていただきました ひどい時にはスカイプするのが申し訳なくなるくらいに頻繁に症状が出てしまうこともあり、遠慮してしまっていた私に、たけしさんは、遠慮しないでおかしいと思ったらすぐかけてね、と優しく言葉をかけてくれました。しばらく経ってまた症状が重めに出始めて、気持ちも下がってしまっていた時にも、たけしさんやみどりさんにお忙しい中、時間を割いてたくさんお話ししていただいたことがありました。 その日を境に自分の体の感覚がセッションを受けた後のように軽く症状もあまり出ず治ってしまったんじゃないかと思うほど一気に変わったのを覚えていますそして教えていただいたように近くの神社さんへ行かせていただいたある日また引っ張られていたのでその場から武さんにスカイプをつながせていただきましたそして教えてもらった通りに何度も挨拶すると 体も心も何もなかったようにどんどん軽くなってその場で変化していくのが分かりました。私にはあまりにも感動的で忘れられないことです。今思えば神社さんまで歩いてたどり着けていたこと自体がその時の自分にとってはすごいことでした。たけしさんに出会った頃の私は多分たけしさんがよくおっしゃる見えない壁でガチガチだっただろうと思います。 その壁をいろんな方法で少しずつ取ってくださっていたんじゃないかなと勝手に思っていますその後5月に再びセッションを受ける機会がありました到着した駅から会場までの道のりは少し歩いては休むことの繰り返しでなかなかたどり着けませんでしたセッションを終えた後は普通に駅まで歩けるようになっている自分に確実に変化してきているんだと実感しました たけしさんはいつも、自分たちがいるから不安にならないでほしい、と言ってくださいます。なんでこんなことになっちゃうんだろう、いつまでこれが続くんだろう、と不安でたまらなかった気持ちは、たけしさんがみんなに同じように優しく、温かく、嘘なく、全身全霊でとことん向き合ってくださることで、安心感や希望に変わり始めています。たくさん身代わって、 体を楽にしていただいているのはもちろんですが自分が知らない間にまとってしまっていた考え方や張り巡らせていた膜みたいなものも一緒に外していただいているように感じます自分で見えない壁を作ってしまうことのない人間になっていきたいですたけしさんはますますお忙しいとは思いますがたくさんつながらせていただき体も心ももっともっと変化していきたいと思っています これからもどうぞよろしくお願いいたします。